こんにちはです五円玉をきれいにするおさい銭として神社に参拝するときにピカピカの方がいいかなこれから受験もあるし。と思って五円玉をピカピカにする簡単な方法クエン酸これはクエン酸を。 クエン酸の顆粒をあったかいお湯で溶かした中に五円玉を30分から40分つけておいたものこれがヘキサンヘキサンなんだベンジンにつけておいたものこれは クレンジングオイルメイク落としにつけて洗ったものをこっちがネイルリムーバーアセトンとアセトンと酢酸ブチルの入ったネイル落としにつけておいてもこれ一部はキラキラなんだけど まだね、全然汚れが取れてないものもあってでこれがなんと重曹炭酸過炭酸ナトリウムだな。